ある時は金髪、またある時は銀髪、そして黒髪。2022年、キング・アド・ブ・ス・ヒラの仕様の髪型は何度も変わり、その度にファンを魅了してきた。そんな平野のイメージ縁の奇跡を振り返る。四角論家矢印金髪ショートに平野の髪型が大きく変わったのは、4月2日に行われた金プリの福岡ドーム公演。 キンプリはこの日からドームツアーで全国4都市を回っていた。平野ファンのある女性が振り返る。髪の色も長さもガラッと変わったんです。昨年は森田ゴさんに憧れてずっと髪を伸ばしてパーマをかけていました。耳は全部隠れて前髪を下ろすと鼻が隠れるくらい長かったんです。でも、 この日から金髪のサラサラストレートで襟足もスッキリした髪型になりました。平野ファンの女性。四角金髪矢印金髪に爽やかな金髪ショートでファンを魅了した1ヶ月後、平野はまたしても髪型をチェンジ。全国ツアー終盤となる5月14日の名古屋公演に新しいヘアスタイルで現れた。前での平夜ファンの女性は、 コンサートに行った友達からその知らせを聞いたという。サラサラの銀髪でセットして少しウェーブがかっていたそうです。まさに王子様みたいで会場にいたファンの視線を集めていたといいます。前で平野ファンのある女性。1ヶ月で金髪から銀髪に変わり、ファンも平野の髪型から目を離せなかったに違いない。 四角美容師も絶賛する髪質ヘイヤーの髪型はファンだけでなく、プロの美容師からも好評だ。ヘアデザイン、ウェイブス、レメンズに人気のトップスタイリストケイスケさんは、ヘイヤの銀髪だった頃を見てこう語る。元々の髪質がすごくいいと思います。日本人の男性は癖のある方が多いので、平野さんのサラサラストレートヘアに憧れる人も少なくないでしょう。 担当されている美容師の技術が高いこともあると思いますが、髪質がいいのでブリーチを入れても綺麗な色が出やすいと思います。ケースケさん。ちなみに、美容院で平屋の髪型を再現することも可能なようで、センターパートの前下がり、マッシュルフと言っていただければ伝わると思います。個人の髪質にもよりますが、 癖毛の方であれば、ストレートパーマや宿毛矯正をかけていただいた方がいいかもしれません。黒髪でも額が出ているので、重く見えず爽やかな印象になります。前でケースさん。四角現在の髪型も好評10月クールのドラマ、黒詐欺 TBSK では、黒髪で長めの前髪を横に流していた部屋。こちらも好評だった。 ネット上では、平野紫耀産土の髪型も正解すぎる。ドラマ終わったし、紫陽くん絶対髪色も、髪型も変わると思う。紅白でまた金髪になるかな。紫輝くん撮影終わったし、ヘアスタイルどんな風になるのか楽しみ、など、次の髪型に注目する声が多数上がっている。23年も、平野は、たくさんの人を恋わずらいにさせるはず。